こんにちは。一、えー、回目のはずなのにちょっとなぜか息が上がってる、えー、雨の処理ありました秋山前の会です、えー。今日一日精一杯、えー、めいっぱい楽しく、えー、お客様と一体となって、えー、踊っていきたいと思います。さあ、戸惑っておりますが行きましょう。それでは行ります。許可。 会場の皆様に礼よろしくお願いします<笑> Wow.、Yeah. 「鏡の秋よ奇跡はひよこせ」「社会にあったあのこっと ありがとう